でこれはあの教科書の問題 6.14 というのにありまして、実はこの線形写像はあの前回の授業でも例題に使ったものです。まあ、U をその 3G 以下の多項式、一元性多項式として、えっと、V をそのうんと 2G 以下のえと多項式全体ということにします。ちょっと待ってください とにこういうふうに表して、で、まあ、これ の,、まああの前回の授業では、ある規定に関する変換行列をまあ求めましょうということをやったんですけれども、あの今回はその二通りの規定を用意して、でその二通りの規定に対する異なここる変換行列ですね、二、えー、通りの規定に関するあの線形作動の表現行列を求めて、でそれから あと、その、二通りの規定の変換行列も求めて、で、先ほどのこの等式が成り立つことを確かめるという例題です。で、えー、っと、まず、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、これが、あ、そうかそうか。えー、っと、 えー、すみません、スライドの規定の取り方が多分違うですね。えっ、ー、と、カッコ1は本当は、ちょっと教科書の163ページの下の半分にある問題 6.14 も見ていただきたいんですけれども、すみません、このスライド、カッコ1の規定の表示がちょっと正しくないですね。えっ、ー、と、カッコ1は本来ですと、 えっ、ー、と、u、ベクトル空間 u の規定として、問題 6.14 の最初の方にありますように、えっ、ー、と、u1 が1 で, で、u2 が x で、u3 が x2 乗で、u4 が x3 乗ですね。それから、えっ、ー、と、v の方、ベクトル空間 v の方は、えっ、ー、と、v が、v1 が1、で、v2 が x、で、v3 が x2 乗という形ですので、すいませんが直しておいてください。括弧にはこれで。 あの正しい問題設定になっています。だから、括弧1は、あの括弧2の定義をそのままコピーしたのがちょっとばれちゃったんですが、あの、U1、U2、U3、U4 と、そか V1、V2、V3 として別な規定を使っているのですいませんが直しておいてください。で、えー、と一応それぞれの規定に関する、その、あの、F の表現行列ですね。 これはあの前回の授業で導出したものですので、こっちは間違いないはずです。ここまでいいでしょうか。そこで、えっとまず、その規定の表変換行列っていうのをこう求めることにしましょう。で、えっと括弧1の U1、U2、U3、U4 と、それから、おこれをですね、U1 ダッシュ、括弧コ2の U1 ダッシュ、U2 ダッシュ、U3 ダッシュ、U4 ダッシュにあの変換される 変 換, する変換行列を求めます。で、どういう関係で求めるかっていうと、あのここにありますように、えっ、ー、と、まあ、U1 ダッシュから U4 ダッシュを求めた、あまあ、並べたものがですね、えー、U1 から U4 を並べたものに右側から行列 P をかけると、まあ、規点が変換されるような、そういう行列 P を求めるということです。でそこで、 えーとまあ、これは復習なんですけれども、えー、とやってることっていうのは、ここにありますように、えー、U1 ダッシュから U4 ダッシュという新しい規定をですね、こちらにありますように古い規定の線形結合で表します。えー、と こ, このよう大丈夫ですかね。U1 ダッシュは1ですから U1 そのものだとか、あとは U2 ダッシュは1プラス X ですから、これは U1 プラス U2 になるとか、そういう関係式を表すわけです。で、今度はこれをもとに、その、まあ、 各規定を並べて、その、それを変換する行列を書きます。えっと、この場合ですと、えっと、こういう形ですね。こちら、左左辺の方が U1 ダッシュから U4 ダッシュを並べたもので、右辺の方が U1 から U4 を並べて、それを、に、うまく、その、行列を書けると、 左側の新しい規定になるようにするわけです。そ, のそうしますと、結果として、この、この規定の変換行列 P というのはこういう形になります。で、次に同じようにしてですね、今度はベクトル空間 V の方の規定の変換行列も求めていきます。えっ、ー、と、ベクトル空間 V は、うんと、 まあ、3次元のベクトル空間ですので、あの先ほどの例とは違って、次元が1個落ちてるんですね。で、あのこのようにして、同じように Q が求まるということです。で、あとはその、まあ、AP と BQ、あ、QB か。AP と QB を実際に計算しますと、あのこのような形になってですね、一応、その、規定の変換。 がうまくあの規定の変換とそれからあの表現行列の関係が、まあ、うまく導かれているという、えー、ことにが確かめられます。ここまでいいでしょうか。まああの今日はまたあのこの後そのレポート課題でもちょっと実際に問題を解いてもらいますので、まあその そ, そこで実際にこうあの各自で確かめながらあと。 いやもうでといてほしいと思います。